佐さん、カメムシ臭いですよとこんばんはミワですうちのね廊下がね臭いんですよ お勤めから帰って、階段の電気をパチッとつけると、自分の部屋に行くまでのね、廊下が、カメムシの匂いがすごく強烈で、いるのはわかってるんですけど、姿が見えないんです。階段の電気をパチッとつけて、途中まで上がると、もう、私をクセモ者扱いして、まあ、敵だとみなしてね、身を守るためなんでしょうけど、あの、その臭い匂い成分を放つわけですよ。<音> はぁ、強烈でね、マックスに匂うんです。探すんですけど、いなくて、自分の部屋に戻ると、部屋は特に被害はないんですけどね。で、その廊下を通るたびに匂うわけですよ。んでね、前もありました。日当たりがいいのでね、多分、そこが居心地がいいんじゃないか。で、そのままね、死んじゃって、ってなことだと思うんです。なのでね、あの、生きているうちに、外に出してあげようと思っている。 ですけど、姿を見せないのでしょうがないですよね。で、その廊下をね。通るたびに多分私に染み付くんじゃないかと思うんですね。その匂い成分がでこう。3日間ぐらい私、私鼻風邪風をひいてましてね。鼻をぐつぐつ言い忘れてたんです。多分ね。それでではないかなと思うんですけど、ずっと。 ずっとカメムシの匂いがするんですよ。多分私の鼻の穴にその匂い成分が染み付いてしまっているんだと思いました。とにかくあの、コーヒーとか朝ね、食後のコーヒーとか飲んでいても、コーヒー飲みながらパクチー食べてる感じ、変わった味のコーヒーを飲んでいるみたいな感覚があったんですね。お弁当を食べている時も、なんかね、お弁当袋からもあ匂うみたいな、もしかして、カメムシ入ってるみたいな感じになってたんですって。 思ったなって思ってたんです。私、あの、だいたい鼻、あんまり良くないので、もう、<笑>ついに私の鼻からはもう、カメムシの匂いしか入ってこないんだわって、ちょっとね、ブルーになってたんですけどね。そしたら、あの、今朝、廊下の真ん中で、羽を広げた状態の死骸を見つけました。ねえ、無残な姿になるまでに出てきていれば、 私のような心優しい人だったらね、外に出してあげられたんですよ。誰もね、食べたり、煮たり、焼いたり、どうにかしてやろうなんて思いませんよ。でも、あの、ネットで見たことがあるんですけど、和歌山だったかな。あの 地域の生物を食べてみようみたいな企画をしとられる団体がおられてその生物がカメムシだったんですいろんな種類のカメムシを空入りしてそれを食べてみようっていう<笑>すごい企画があってその動画をね見たことがありましたなんか、ね、カメムシの匂い成分って薄めればね香水にもなるとかってその方はねえっとバニラアイスに空入りしたカメムシを乗せてね 食べとられましたかね？そしたらね、なんか青りんご風味のバニアラアイスの味がするって言っとられましたね。まさすがにね。あのカメムシは食べたくないですけど、私の廊下で死んでいた。カメムシもまあ食べられなくて良かったですけど、せめて出てきてくれていたら外に出してあげられたのになぁと思ってもしね。今度ね。 家に不法侵入するようなことがあっても外に出してあげるので安心して捕まってくださいっていう動画でした。